みなさん、こんにちは。そうチャンネルです。宗太郎です。ええー、今回はですね。なんと。なんと。ファンレターとプレゼントをいただきました。ありがとうございます。お手紙と。たくさんの可愛 い, いプレゼントをいただきまして。ええー。これ、あの、内容は。 ちょっと読み上げてしまっていいのかダメなのかわからないのでちょっと一部かわいいイラスト付きのお手紙をいただきましたかわいいイラスト付きのお手紙をいただきましたありがとうございます圭、えー、君圭君ですね先ほどのかわいいイラスト付きのお手紙は は A さんから A さんから頂戴しましたありがとうございます素敵なお手紙ありがとうございますこちらも A さんからでこちら可愛 い, いおにぎりのステッカーきっとあれですよねジャベルがおにぎり好きだからおにぎりのステッカーを貼ってくださったんだと思いますありがとうございますこちらはですね Y さんから めちゃくちゃ字が綺麗<笑>文房具大好きでいつかあのー、持っている万年筆とかを紹介する動画も作りたいんですけどまず字がうまくなりたいなと思っておりますでですねまだあるんですよ、えー、ででん。虎の パペットでーすありがとうございます腹話術に挑戦したいと思いますこんにちはソージャンネルですありがとうございますはい、ありがとうございます名前をつけないといけないですね。えー、トラー、トラ、トラ太郎くんでーすトラトラでーす そうこちらででーんサメ太郎でーすありがとうございますあのー、今やってて気がついたんですけど福和術ってマミムメモの行がむちゃくちゃ難しいですねここはねなんとかなるんですけどねさ サ, サメ太郎サメ太郎 目が難しいですすねありがとうございますで、これこれはきっとサイズ的におもちくん用ですよねなのでこれは、えー、後ほどおもちくんにかぶっていただきたいと思いますありがとうございますもうすごいトラグッズがいっぱいトラ年年男だからありがとうございます じじゃゃんこれも虎ですね虎の虎のカチューシャっていうんですか耳えー、じゃあこれはこちらはかぶらせていただきたいと思いますはいこんな感じですねすいませんちょっと髪の毛がぼさついてて その前あの、僕の動画を見てくれたお母さんから連絡が来まして髪の毛と顔を綺麗にしなさいというご指摘を頂きましたおっしゃる通りでーすそしてこれをつけたんねそして次がですねリングライトを頂戴しました リングライトこれいやまさにですね僕これリングライト欲しいなとちょうど思ってたんですあのー、最初の頃の動画を上げた時にそ o チャンネル準レギュラーの萬平君からあのちょっと顔が暗いぞともっと照明をちゃんと当てなさいと先輩 YouTuber の萬平君から、えー、ご指摘いただきましてそうなんです 顔をもっとね綺麗に照明を当てないといけないなと思っていたところだったんでとっても嬉しいですありがとうございますえー、っとなんとミニ三脚も含まれているクリップもついてるクリップもついてるから これどこかにこう挟んでカメラとかに挟んで正面からも当てれるっていうことですよねすごいはいえー、今電源につなぐことができましたこれでライトオンあすごいすごい明るいよこれすごいあとでこれボタンで調節できるんですね えっ、ー、とあ、色も変わるすごで明るさも変えられる便利ありがとうございますじゃあこれを、えー、正面に置いてむちゃくちゃいいじゃんこれはい、えー、いかがでしょうか 色, 色を変えよう かなちょっと照明しいきましょうはい顔が明るくなりましたありがとうございますすごい世の YouTuber さんはきっとみんなちゃんとこうやってライト当ててるんでしょうねこれでまんぺ君に怒られずに済みますありがとうございます ハーっていうゲーム2いただきましたありがとうございますこれがですねえー、っと裏の説明読みますねお題を声と表情だけで演じるパーティーゲーム第二弾新古代イベントカード付き、えー、今のハーは何のハー演じため息それとも演歌なるほどこれですねこのカードが入っていて シーエフジー、まで、いろんなハァのシチュエーションを書いてあって、えー。例えば A は理解してハァ、ビはいい加減な返事のハァ、シはやっちゃったのハァ、ビは脅してハァ。イ、e、は変化のハァ、エは恐ろしくてハァ、ジはバ鹿にしてハァ。エは声がのってハァ。ええー、同じセリフをそれぞれ変えられたシチュエーションで演じどれを演じているか当て、当て合います。身振り手振りは禁止、声と表情だけで表現します。それぞれの信号台に、パーティー感が増すイベントカードが加わり、第1弾と待っても遊べますということで。ええー、掛け声や挨拶、セリフのない仕草、鼻歌や変な言葉と爆笑必至の俺二十八種。っいうゲームです。 ありがとうございますえー、これですねぜひ準レギュラーのまんぺーくんとかと一緒にやってみたいと思いますありがとうございますちょっと中見たいな中見ちゃいますねチップのようなものといろんな種類のカードが入ってますむちゃくちゃ楽しそう<笑>むちゃくちゃ楽しそうなんでこれはね 今度万平君とやりたいとやいいですね YouTube でゲームをやるとか楽しいことしたいですねというわけでお手紙とプレゼント本当にありがとうございます本当に嬉しいです温かいお言葉が詰まったお手紙たちとたくさんのプレゼント本当にありがとうございますいや本当に嬉しいです あの、お手紙とプレゼントが届いてるっていうのを知った時に僕すぐに万平クに電話していかに嬉しいかっていうことを二人でひたすら言い合うっていういや本当にそれくらい嬉しかったですありがとうございましたおぬどんの人おぬどんの人ありがとうございました これからも YouTube、俳優活動、いろんな活動、頑張っていきたいと思います。応援のほどよろしくお願いいたします。えー、チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけましたら本当に嬉しいです。ありがとうございました。